少し踊り方をちょっと説明しますし後ろに線があります、はい、えっとねーばねーばねーばほーいさっさって聞いたことあります<笑>この感じのフレーズが出てきますからそこのとこ行きますねご飯茶碗でしょそしてお箸お箸で大きく二回ぐりぐりと二回かき混ぜてそしたら横によく二回もう一回混ぜて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 マスクをしながらでもね、こう表情で、私たちと一緒にアップップ大会ですよ。<笑>アップッみたいな感じでね、やってきますので、もう変顔でいきましょう。<笑>よし、頑張ろう。<笑>そんな感じでやってまいります。そりゃあ、そ<笑>んなことないのかね、お姉さま。はい、それでは最後にね、まではおの元気に踊ってまいります。よろしくお願いします。 はい、最後です。ネバネバ温度。 しっぱ、はいまはい、ねっぱ ね, ね」 はいス、はい、ーパーです。 「ぐっぱぐっぱぐっぱまぜます」「まぜて」「ぱっぱっ」「よんでれんい やし ちょ 呦呦呦呦呦